法医学、気学と風水の取り違い都市計画の実情、山からの気流を見ているか、川の水気の動きを読んでいるか、海からの熱流、風流、雲の動きを見ているか、建物の乱立や自然流脈の破壊をする道路計画により、木の乱れが町全体に起きています。自然界の動向と 共存した生活ができなくなってしまっています。これはどこの国でも起きています。目先の経済状況にだけ意識が向き、自然秩序を全く無視した都市づくりをしてしまっています。韓国のソウル、中国の北京、香港、そして台湾、風水に照らし合わせて作っている建物が多く存在します。その中には、競争他社を陥れる、 風水が施されている構造物もあります。これは風水思想の観点から大きく外れた建物です。都市機能を破滅に導く元凶となっています。風水は街全体のものです。その街に生きる生活している人々全体が幸せに導かれるために使用する知識であり、一部のものを優位に立たせたり、 競争相手を追い込むために使用する知識ではありません定められている風水包囲の内容とは逆の方位を使わざるを得ない非常事態事例が大変多くなっています逆方位使用の建物が広がり蔓延しすぎると手のつけられようのない被害が発生するのは明らかです風水とはしっかりとした都市計画が張り巡らされて 初めて機能すするのです家づく り, りにおいて大きな勘違いが当然のように伝え広がってしまっています皆さんが住まれる家にはこの風水という巨大な力を吸入することはできません人間関係を円満に循環させる仮想というミクロな力しか与えることしかできません家の隠れた競争 家を建てるには家族の将来三代先までをしっかりと見据えた人生計画から始めないといけません。そして家を作るにあたっては地形地盤風の動き水の動きを読み取り道路から受ける木の動き広い範囲での地の利を測り見て行為が定まるということも知りましょう。 昔から伝えられている風水方位にこだわり地の利を無視した家を建ててしまうのは禁じ手です道路構造や区画の割合を無視して強引に方位だけを当てはめた建造物設計の段階で将来への不安恐怖の感情をやずした競争の家を生み出していることに気づいていません悲しい未来に寂しさを感じます 天文を観察する施設を作るわけでもないのに生活を営む家づくりに関して法位にこだわるのは愚かにつきます古代の王たちが法位にこだわったのは天文を観察して政治に反映させていたからですいくら教書通りの風水に合致した家を建てても街の風を読めていない家は住人が入れ替わる世間流されの家になるだけです 行為を当てはめても開運効果は何もない起きないということです生活者の健康を守るために風や日差しの動きをよく観察すれば自然とその土地に合う家方向が見つかるはずです土地区画や道路状況に逆らった家は地域の景観を損ねてしまいますそういう家づくりは強運の家になってしまうだけです 気の流れに合わせた家づくりをしないといけません。現代の家は電気が張り巡され、明らかに昔とは違うエネルギーを家自体が持っています。昔から伝えられている仮想には、電気や電磁力、配管から伝わるエネルギー周波数は全く考慮されていません。電気配線、電磁波による思考の格乱、意識障害が起きることは、 すすででに確認されていることです特に水道管から発せられる周波数は人に恐ろしい影響を与えることは認識されていません水管に沿うように寝るのはよし横に逆らう寝床は病の元凶であり癌を誘発します家というのは町の一部でしかありません風水を追求する前に仮想額を追求しましょう風水と火葬は混同されてしまっていますが 全く違う学問です風水は環境天文を主体としています仮想は人の生活習慣生活形態を主体に見ています簡単開運術寝る方向どこに頭を向けるかで開運の内容が変わります日本では北枕と称して北に頭を向けることを忌み嫌う風習があります外国から見ると明らかにおかしく愚かな歓声です 方位にはエネルギーがありますどこに頭を向けて寝るかでそれぞれの開運エネルギーが得られます。東元気生きるエネルギーの充足西知識先人からの教えを得る身にとることができます南健康病気の予防克服ができます北知恵観察力知識を駆使して役立てる力が身につきます。 大の字に寝ることは運勢向上の包囲エネルギーを得ることのできる簡単で最良の方法です。